はい白ろさの名前の由来は何でしょう、はい、動物たちに大接近まあ、うん、本当はうんちしてるウイチしてるわここにジャンプしてるんやんだってさいつもテレビでチーターから逃げるときすごいジャンプするもんねそしてあちらには何でしたっけ アフリカ水牛さあ、合ってるんでしょうか、答え合わせしましょう。すすごいいいい顔ししててるよ<笑>誰かにかるよ<笑>かとさあ、ででもん美味しいですか全員おじいさんの自然と違っている面白 すごい詰まらな、ね、しかし、反対サイドマレーバック。ね、バックの鳴き声真似して、こっち向かしてよ。あ、潜った。何秒潜れる。傾向潜れるよ。二十二秒。はい、頑張りました。かわいい。<笑> <笑>ねえでんん次はうういわかわいいいいいかかかかかっももなんかなて完全トトリリプププススじゃないこれやなかはとか確かに<笑>爬虫類、確かに。 そそもそも違うや ん, う、ね、んう一番右の際はなんて言ってるでしょうか、はいはいはい、うお母さんが思うに「やべ石まで食っちまった」<笑><笑><笑>ぐちゃは 何も思いつかんない思いつかんのかい、はい、しまったな し, ったしょうもないしまっ た, <笑>まった<笑>ねえねえあの赤ちゃんがさ早くご飯ちょうだいってめえって泣いたよ早く早くやってしんぽんしんぽしっそ確かに可愛い<笑> てててあああげげげればいいの手であげたいのた大丈夫さんえめっちゃい、マジで で泣いてる。うどの子にあげてみる。かじゃんもあげてみたい。あららららららら ら, ら, ら, ら, ら。な<笑>められちゃったわ。ちゃんと歯あるよね。歯はあるけど、ベロで食べてくれるから痛くないね。お、こ、あ、あこれ 赤, 赤ちゃん。え、あの子赤ちゃんかと思ったら、お母さんやったんや。 こじか、うんちした。うんち。うん。可愛 い, い、こじかちゃん。可愛 い, い。ワンハム家族、毎週金曜日、配信中。次は、エミューちゃんにあげます。両サイドにお金を入れて、回す。 投げるんじゃ、あ、投げてくださいやって。注意書き、投げてあげてください。もどこもい元、グッチに戻ってもらったら。ここでよ。あ、本当にみんな多分そこに置いたんや、ね。えみえさん。お。 ってガブってめっちゃやばい音してきたね。 結構来てくれたね。結構来てくれたね 楽しかったね、こいつ。次、ライオンやったっけ次、カンガルーだ。バイバイ。バ イ, バイちょっとくださいよ、もっと。<笑>おじさんが、おじさんが何人おる、えー、おじさん、ここ。おが5人います。あ<笑>、奥に。こんな感じの時あるんだ。なぜて。ねえねえ、これなら一言言えるんじゃない大ゃあ、来どうぞ。今日、昼に寿司食ったわあははは。<笑><笑> じゃ次、お母さんあ あ, あこっち気がついたでなんで思ってるんですかえっ、ー、とねあー、甲子園終わっちまったか俺はあのシーズンが一番好きなんだよなでなんかここら辺におるアリ全員でいかくね<笑>いや、全く関係ないですあなんかポーズしてないあ<笑><笑><笑>ね、そのポーズ<笑>あれはあれやな ススン全然出ててこんやんんんんやおじいちゃんかかフィンクねね確かににでもなんか見とって飽きん、ね、<笑>ジョングルい人間にどのあたりが人間くさい 私は人間ではありません。何を見てる動物？<笑><笑><る><笑>サバンナ隊長キッペイくん。次の動物は何ですかね？ライオン。ライオン。はい。これ問題です。はい。白哉の名前の由来はなんでしょう？白哉の名前の由来。はい。 えーと、砂遊びをしていつも白くなっているので白ロサイうーんラインヒル あ,、まいあ、あライン白サイの答えは正解は、うん、なんか色いっていうのあのワイドっていうのでホワイド、うんうんそれとホワイドも気がてたしあなるほど<笑>多分どれこれは黒サイですねこれは黒サイじゃないかという で黒柴の名前だけどは、<笑>あのどうやら、うん、あの白柴なら黒柴も一緒っていうことですの大好き。<笑>あ、なるほどね。<笑>ついでな感じでね。<笑>えっと白柴の名前の由来は。<笑> ワイドっていう言葉を ホ, ホワイトと聞き間違えて白サイになってで黒サイは白もおるなら黒もあおっていいんじゃないっていうので黒サイになったらしいよ一番かわいそう<笑>めちゃめちゃ適当につけられてるやん<笑>ライオンエリア ガチン。ちょちょちょちょちょちょちょちょちょ。見える？ある。あくびした。あくびしたやろ。う完全に設計ミスやなこのサイズ感は。運転席乗って。ああああそこのボタン押して。 お押しししててててみ、押して押して何もも書いてないなんんね押してえでにおねがいあっ顔かわいい。 あげたくなるー。あげたくなるー。可愛 い, い目がキラキラ。もうすぐキッペが来れるよご飯。待っててねー。ねどんどん集まってくるよキッペ日陰で。日陰であげよう。うもうしちゃ っ, っちよ。並んでー。これって手であげる？る手やなこれも。これ でこじゃないめちゃくちゃくあもうね押し戻される。 何を。えこれが鹿の鳴き声。じぐっちゅう。<笑>えっ、見て。これが何。え、ね、ぐっちょが猫の声してみて。もう、てきしめないけど。うん。よ、よだれ。よだれ。お前、よだれ。仲良くして、みんな。仲良く、仲良く。めっちゃきた。 床にも行くよ。床にもあるよ。うわうわあとはあっちのこにあげよう。うん、あっちのこにあげよう。同じ子が行きますよ。<笑>結局同じ子たちが。くれるんですよね。くれるんですよね。きっぺいさんくれるんですよねって言っとるよ。みんな。 キャッチするんかかうらあ、誰どう食べたたあああねえねえ。 このてやめて、やめて、やめて。壊れる。壊れへんて。やめて。すごいな、ね、だからか完全にマインピーのさ、村ラビートはないね。暑、うん、い。太陽が出てきた暑い。うん、めちゃくちゃなめてくれるんけど。 じゃ取り行けないでしょあこれ完全あもうあれ来たい、えー。やっばっ乳 が, ができる嫌だ自分の乳がいる自分の乳がいるどうよいやっスパワは臭くないは臭い<笑>やっぱ臭かったか、えー、早く手洗いたいね早く手洗いたいねみんなあれやね アドベンチャーワールドで動物に餌をあげたい人は、ウエットティッシュをお持ちすることをお勧すすめします。あとアルコール。今回も最後までご視聴ありがとうございました。次回は和歌山県ボリューム三、アドベンチャーワールド後編をお送りします。 まだまだ可愛い動物たちがたくさん登場しますそして大きな口の動物に子供たちが餌をあげたりとまだまだアドベンチャーワールド魅力たっぷりなのでお楽しみにしていてくださいもしこの動画を見て面白いと思ったり興味を持っていただけましたらぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますまたコメントなどもお気軽にいただけるととっても嬉しいです それではまた次の動画でバイバーイ最後までご視聴ありがとうございました。